ご紹介に預かりまましした、えー、カザネと申します、えー、関東と東北の踊り子を中心に結成されておりまして、えー、昨年結成された2年目のチームでございますそして、えー、この「浜ま恋」今年初めて参加させていただきます、えー、今年のテーマが「えー、心打ち」ということで、えー、と祭り太鼓のテーマにした楽曲、えー、M となっておりますそして今回はですね、えーとえー、とステージの下にいらっしゃいます、えー、と音桜さんという和太鼓の チームの皆様とコラボをさせていただいて、より、えー、祭りに近いですね、えー、迫力ある演舞をお届けしたいと思っております。えー、最後までご支援などいただけますら幸いで す, いす。よろしくお願いします。よろしくお願いします。それでは参ります。我らが時に重ねて二人、祭りの始まり告げる。 太鼓が響く 力強くだけだけしく見せるは太鼓襲響かせるは魂の轟。 ごありがとうございました